これがカクカクジカジカになって、これが、パンドラの箱になります。はい、ってことで需要わり。あ、学校やっぱだるいなー。なんか爆破してなくなってほしいわー。あ、そうだ。めちゃくちゃ優しい発明家のお父さんに行ってみようかな。ねえねえ、お父さん。年代私の愛する娘よこのお父さんが全部聞いてやるぞ。学校が大屈なんだよね。学校に行けなくしてくれるこのお父さんが科学の力で解決してやる。学校行ってきます。行ってらっしゃい。これがカクカクジカジカで、この機能やったと。 ピ ー, ピーンエンダーテストになりますお父さん何とかしてくれるかなえ何の音ですかきっとお父さんの学校襲撃が始まったんだあまりかを助してないとこっそりックの内側にチルの特性の超 強, 強力マグネットをつけといたからああ体が引っ張られている お父さんマリサ君たちできんじゃマリサやったぜおめーらイカれてんな